はい。えー、徳島市の慢性腰痛専門、辻生体院長の辻です。本日も動画をご覧いただき、本当にありがとうございます。はい。今日はですね、えー、今日はですね、じゃないですね。はい。<笑>えー、何喋ろうとしたら、えー、まあ今日出すね、あ、今日出すねめ、めちゃくちゃですね、すみません。今日出すね、あのー、まあ30度ぐらいあるみたいで、ちょ、かんまかみかみですね。も、まあもともと噛みやすいんですけど。 取り直せよって話なんですけど、このまま行こうと思います。あの3 0度ぐらいあるみたいで、まだ今日6月のまあ、後半なんですけど、すごく暑くなってきて、あのまあ、めまいとかですね。あのする方が本当に多くなってるんですね。なので、まあ、水分補給をしっかりしていただくっていうのはもちろんなんですけどもあ1個ですね。前回お伝えはさせてもらってるんですけど、こうめまいとかですね。あのする時には、まあ？ 使えるツボっていうのもありますので、まあ、簡単に1個紹介したいと思います。まあ、この鎖骨ですね。この鎖骨の部分、えー、真ん中ですね。このノボと元桶からまっすぐ降りてきてもらうと骨に当たると思うんですよ。この出っ張った部分、この出っ張った部分の指1本分下ぐらいですね。この出っ張ったところの指1本分下ぐらいにですね。ここのへこんだですね。えー、部分があります。このへ 骨の下に凹む部分があると思います。凹んでる部分。ここがですね、湯布っていう粒でですね、あのめまいとかに効くんですね。で、あ一番いいのはですね、やはりこう、めまいしやすい人って、まあ、いつ来るかわかんないからこう不安じゃないですか。なので、普段からですね、朝昼晩とか30秒ずつぐらいでいいので、ここをしっかりこう、刺激をですね、こうしといてあげてほしいんですね。これはなぜかっていうとですね、 まあ、そのさっきも言った通りまり、湯ふってつぼなんですけども、そのめまいですね、三半規管とか、いろいろめまいについてですね、いろいろ言われてるんで、三半規管がこうまあ調子が崩れてるとか、いろいろあると思うんですけども、ここのつぼをですねあのしっかり調整してあげるだけでもで、脳、耳の中、ですねまあ三半規管ってまあ中になるので、そのこの部分がですねこう調整されると言われています。 で、えー、僕も患者さんにですねよくやってあげるんですけどもすごく楽になるという声をすごくいただくので、えー、ぜひですねこう簡単にご自身でもできますのでやってみていただければなと思います目まえがある方はですねでお友達とかにも教えてあげたらなと思いますのでぜひやってみてくださいはいではやっていきたいと思いますまたですねこのだ大体二頭筋という筋肉ザカと神経痛の症状でですねまあ、前回の動画の続きになるんですけどもあまあ電 この大腿二頭筋、全部の筋肉がこういうふうについてると、この大腿二頭筋というのはこの座骨という部分ですね、座骨という部分でこう重なっています。なので、この大腿二頭筋という筋肉が硬くなってもダメですし、この全部の筋肉ですね、こいつ、全部の筋肉がガチッと硬くなることによっても痛み、しびれが起こると。なので、腰の まあ、骨ですね腰骨がどうこうっていう話をよくするんですけども結局そこが原因だったとすると手術しかないんですねでも、まあ、こういったですね物理を僕たちの治療で治るっていうことは結局骨に異常があろうがなかろうが、えー、結局原因になっているのはあこの座骨神経痛を圧迫座骨神経を圧迫してしまっている筋肉があ原因になっているっていうことなんですねなのでこの大腿二頭筋の調整方法っていうのをまたお伝えしようと思うんですけども当然ポイントがあってですね 適当にやっては意味がありませんこの大体二頭筋という筋肉はこの座骨っていう部分ですねこの座骨っていう部分からこの太ももの後ろ側ですねを通って肥骨っていうところにつくんですね外側ですねこっからこういう感じでついてきますでポイントとしてはですねこの座骨の真下の部分ですねこの真下の部分前回お伝えしたお伝えさせていただいた座骨の部分と この大腿二頭筋というのはまあ外側、この外のラインをちょっとこう走っていくんですね、真ん中よりもちょっと外側、太ももの外側を走ります、でポイントとしては、こことですねちょうどここのど真ん中ですね、この太もものど真ん中の位置と、えー、もう一点、ですねそのこの膝ですね、膝の膝裏の少し外側の上の部分、この3点が、ですねこの座骨神経痛の症状というか、トリガーポイント、筋甲欠ができやすい部分になっています。 なのでこの3点をですねしっかり、えー、捉えていただいてマッサージをするだけで、えー、痛みが取れると痛みしびれが取れてきますのでぜひやっていただければなと思っておりますはい、えー、普通のですねあの痛みし び, れがなくしびれがなくてもですね腰の真ん中が痛いとか腰痛にも効きますのでやっていただければなと思っておりますはいで場所なんですけども場所がですね、えー、前回お伝えさせていただいた座 骨, 座骨、まあ、太ももと お尻の境目のこの座骨っていう部分を探してもらう。で、この座骨の真下ですね。と、普通にですね、このまま、この座骨っていう部分と、この膝裏、膝裏をちょうどど真ん中で割った部分ですね。ど真ん中で割った部分の少しだけほんと外側ですに、ね、あのー、真ん中ちょっとこう、くっと触ると凹むと思うんですけども、その少し外側を触るとですね、コリコリした繊維に触れると思います。これが第二のポイントになります。で、もう一点はですね、 このひしっかですね。まず、まず膝裏。膝裏を触ってもらって、この膝裏からですね、指を少し外にずらしてもらうと、膝裏にずらしてもらって、へこみがあります。このへこみから指3本分上ぐらいですね。膝裏のくぼみから指3本分下ぐらいのこの位置。この位置にトリガーポイントができます。で、この3点をですね、 この3点をテニスボールを使ってもらってまあ座りますよね座ってまあさっきのこの座骨の部分ですねこ の, 位置この位置に座骨っていうのがあったらその下にこう当てます当ててそのまま座ってもらってで座ってもらって体重を少しこっちにかけていきますでそのまま30秒ぐらい継続していただいて 深呼吸を必ずず止めずにやってもらいますで次にですね太もものど真ん中この座骨と膝裏の間のど真ん中ですねよりも少しだけ外側のコリコリした線を探してもらいますでここにです ね, ねここからですねここにぐっと当ててもらってまた圧迫して横に倒していきますでさっきよりもですね効 き,、ね、きにくいと思うので少し体重を。えー ぐーっとと横にかけけてていただければなと思っておりますで後ろに行くとですねこう抜けていくので少し前気味にやっていただくと効きやすいかなと思います。でもう一点ですねこの膝、ざ、えー、しっか膝裏を見つけてもらって、えー、少しこの膝裏のど真ん中より少し外側でここからですね指3本分ぐらい上に上がった部分ですねこのひ膝曲がったこ の, この辺りですねここにですね。 りりそう釣りそうう<笑>ここに当ててもらってまた体重をこっちにかけていくとでこれもですね少し真横よりも前側にかけてあげると効きやすいと思うので30秒ぐらいやっていただければなと思っておりますこれもですねきつけじゃきついほど火っていうものではないので まあ結構効くなって思うのが、めっちゃ効くのが10だったとしたら3ぐらいの強さで、えー、持続的に秒数を長くやっていただく方が効果的ですので、ぜひやっていただければなと思っております。はい。では本日は動画をご覧いただき本当にありがとうございました。またチャンネル登録してみてください。失礼します。